みなさんこんにちは今回は目隠しを想定した常緑樹の剪定についてお話ししたいと思います例としてネズミ持ちを取り上げますただ小さくしたいというだけではなくどの部分を茂らせて目隠しにしたいかを意識しますこの木は私がいつも一服している場所に生えている木ですけれども、えー、ウツボのイか2章で生えたんですが まあ、向かいのアパートの目隠しになっているので、そのまんまにしています。少し伸びすぎてきたので、今日はこれを剪定したいと思うんですけれども、まあ、時期としてはあんまりいい時期ではありませんけれども、まあ、わかりやすいので、やってみたいと思います。まず今回の目的をはっきりさせますが、えー、目線を遮りたい。 アパートからの目線を遮りたいのはこの辺の部分で2階の部分もしがらせればいいんですけれどもそうするとまあ空が狭くなって暗くなるのでまあ私の場合は2階からの目線はもう気にしないというスタンスでいきたいと思いますこの辺りはまあ看板とかもありますしちょっと残しておきたいと思います、えー、今回仕上げる高さは この辺がてっぺんになるぐらいにしようと思いますのでこの辺を残してこっちはここで切るこの辺はなくなるということですねこの辺を残してこの上の部分はなくすというような感じです将来的なことを言うとこの幹がもう結構強すぎると思うので もう先々はこの幹自体を根元から切ってしまってこちらの弱い2本の方を残していこうかなと思っていますこういう徒長枝をこのまんまに残してしまうとこの先まだだいぶ伸びますので今のうちに処理したいと思います 元から切りましたけどこれみたいなこれもと調子ですけどこういう枝がねこういう枝になっていくわけですよここで枝を作りたければここで切りますけどもうこの出所がここでまっすぐ立ってるからね元から取らないとダメですね こういうのはでまあここ透けるかもしれませんけどそれはしょうがないっていうか他の部分がね補っているのでこれを外してもあんまり影響ないですよねこういう徒長式は将来こういうふうになるっていうことですね この枝は以前ここで切って枝を作ろうとしたんですけどどうもやっぱりごついですよねうんあんまり将来性はないような気がしますのでなくしちゃいます 今回はこの枝はこれ以前にここで切ってるんですけどねゴツゴツっとした雰囲気がありますねでまあこの辺残したいんだけど、まあ、向こうにいってる枝は残るのでこれで作っていくっていうことにしてこれは落としちゃいましょうかね一つの方法としてはこの辺の枝残して切るって いう方法もあるんですけど例えばですね 残すという手もあるんですけどどうもこの辺のってさんが気になるんですねなので落としちゃいますなかなり まあますけどね、うん、あこの辺が頑張ってくれればいいんじゃないかと思います。 でこの外へ行ってるやつは少し落とします。元調子は外しておきます。 爪しときます。茂らしたいのでね、こんな感じで。あとこちらですね。も土地良しなので取っちゃいます。 これはちょっと途中したけど。 ぐらいでどうでしょうかね。さっき切り詰めしたこことここね、ここはまた芽が出てきます。この辺ちょっと茂るといいですね。これはまだこう伸びます。この辺も伸びてこの辺まで来ますね。こんな程度でいいかと思います。いつもの私の視線がこのぐらいで、ね、立ち上がって家の中が見える目線がこのぐらいですから。 この辺この辺りは欲しいんですね取っておきたいんでですからこの辺を残しますかね上を詰めたいと思います 大変残したいんだけどね。枝ぶりがあんまり良くない、ね、ここまで行っちゃおうか目隠しにしたいのに随分切るなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこのぐらいにしておいても夏までにはかなり茂ると思います春先は新芽も小さいですし古い葉っぱがちょうど落葉する時期でありますので ちょっと寂しい感じになると思いますけれどもすぐに吹き返しますこれは2年前に手入れした時の写真ですけれども剪定後このぐらいの姿でも1年でこのぐらいになります こ, こ, この辺に残したいんですけどね残すと高いからやっぱりここまでね なんですけどこの辺はちょっと目隠しとしては残しておきたいのでこの先の徒長枝だけ残 し, したいんだよね。 残しておきたいんですよね目隠しとしてはねこれはこんなに高さいらないねちぎってくれればいいから、うん、これはダメ でも目隠し欲しいからなこれは切り詰めうん。 剪定した枝なんだけどね目隠しとしては少し残しとかなきゃならないですねこれぐらいにしておこうかな目隠しの濃さの度合いというのは人それぞれ違うと思います 私は見えるか見えないかぐらいのサラッとした感じが好きですがもっと密に茂らしたい場合は刈り込みで仕上げるのが一番密になります。ご視聴ありがとうございました。